急に雷が落ちてきたぞ気をつけろこの雷あの人そっくりださっきの稲妻の明かりももしかしてこれは俺のせいか2人を巻き込んでしまった そうだ俺は大海賊アコウド州配下の大海賊船戸籍までだぞ聖来の木は俺の金骨浅瀬の巫女が俺に名を与えたのだ海を十数年後悔してきたが一度も仲間を見捨てたことはないたとえ強者と戦うことになってもくじけたり後悔したこともないこれしけの雷楽勝で乗り切ってみせるぞ しゃべる船は初戦船さ。この雷を乗り切るには、旅人の卓越した操縦技術が欠かせなかった。はは、遠慮しておく。<笑>さっきの雷は、おそらく俺の影響を受けたんだろう。でもちょうどいい、旅人。俺、ここは初めてお宝を探し て, て。今回はきっと宝があるさ。何しろこれは、えっと。 そうかおところでこの前ふた<笑>もう忘れていると。